この企画はですね、手品先輩に出演する私本と楓とそしてこちら高橋みゆちゃんが手品に挑戦し手品をより知っていこうという動画企画でございますしい私に出さしていただいておりますが先輩はですねその、手品というか技術そのものに対して深い情熱を抱いて頑張るけどひつす失敗していく、うん、難しいのかな テ手ナはちょっとみたいなこう科学を信じてるっていう感じですけど私自身大好きなのでよかったもう超楽しみです<笑><笑>じゃあ一緒にお金で頑っていきたいと思いますはいそんな感じでですねあの次回よりなんと我々2人でさまざまな手品に挑戦していくという企画になっております、うん、ドキドキドキドキ足並みに頑張ゃ、<笑>ぜひ皆様ご期待ください